ステップ3密度行列です。今までは、レッスン2のところには、量子状態が ket で表示してたんですけれども、その ket も、ベクトルなんですね。例えば、そのインプットの状態は、まあ、ψ の ket で, で書きますし、それもあの、実の世界では、それがノイズか け, たかけられているチャンネル に, には、と転送しますけれども、 出てくる結果は、まあ、Psi の, の状態ではないかもしれないんですけれども、他の状態 に, にはなる確率的な結果です。例えば、Psi1 の出てくる確率は P1 で、Psi2 が出てくる確率は P2 とか、Psin の出てくる確率 は, は Pn とか。これは実世界の結果なんですけれども、これも表示できるようにはしたい。 どうやってそれが表現、表示にはできるんでしょう重ね合わせには、普通の重ね合わせは今までは結構喋ってるんですが、これを、こういうステートが、重ね合わせ の, の表示 の, の仕方にはそれが使ってできるんでしょうかねいや、できないんですね。じゃあなぜか、ちょっと見てみましょう。その重ね合わせは、 まあ、えっ、ー、と、波の重ね合わせと一緒なんですけれども、その状態が完璧になっているんですね。これが、その完璧な状態は、まあ、その重ね合わせには、えーと、0になる確率と1になる確率は別になってるかもしれないんですけれども、それは決まってないかもしれないんですが、それが、ステートについての知識とは分かってないとは違う。 じゃあ、それがどうやって、ね、それが証明できるでしょうどうやって表示できるのでしょうこの確率的な結果はそれはもあの書けるようにはならない と, とノイズの影響とかにはそれが計算にはできないからそれがやりたい。すると今までのこのレッスンでしゃべっていた外積は使う。さて、すると先 の, の p1, p2, p なんとかなんとか、pn になると、ψ1,ψ2,ψ Psi なんとか、ψn にすると、それが、こういうふうには書ける 表,、えっと、表現にはなる。p1 かける ψ1 の外積、プラス p 2かける ψ2 の外積、p スまあ p 3かける ψ3 の外積籍、続いて、プラス p n かける ψ n の外積になること。これが一緒なんですが、この P1×ψ1、P2×ψ2、p n かける ψ n こういう風うにしか書けない状態だったら、これが mixed state と, と言います。この mixed state は, は、えっ、ー、と、 そのエラー、まあ、この確率的なことは、そういうふうには入っているということです。こういうふうには表現することは、これはミックス t テイト、混合状態です。例を見てみましょう。これはフリップチャンネルと言いますけれども、これは後天のエラーコレクションとか、 インフォメーションというとか情報理論については、これは一生の概念なんですけれども、インプットの状態が Psi になって、まあノイズのチャンネルを通して出てくる確率は、まあエラーの場合の確率が P の確率だったら、エラーにならないこと、確率は 1-P になるでしょう。じゃ 最初の状態が、その Psi の状態は、それがインプットなんですが、それがアウトプットにはしたいんですけれども、それの確率は 1-P。エラーになる場合には、それが P の確率で、そのアウトプットの結果は x る p s i の状態です。これは、アウトプットには、こういうふうには、密度行列使って、こういうふうには表現します。 普通には、この密度行列の書き方にすると変数としては、ロー、これがまあ P に近い記号なんですけれども、これがギリシャ語のローなんですけれども、このローがデン i t y メ a t r クス、密度行列に使う場合が多いんで、じゃ 二つの term があるんでしょう。この term が, がエラーがない term と、この term がエラーが行った term ですね。じゃあ、確率的には、正しい状態が出てきた確率は 1-p で、で、1-p×ψ の, の外積です。じゃあ、p のエラーになった確率が、がそれの出てくる外積が、まあ、 p かける x かける ψ の k e とその外積が ψ の bra かける x これが Adjoint しなければならないんですけれどもそ れ, がそれが随伴行列しなければならないんですけれども x は self-adjoint 自己随伴行列 な, なのでそのまま x を使えることです例えば ψ のインプットが、それが0の状態だったら、えっ、ー、と、ローが 1-p の0の外積、プラス p の1の外積。それが 0×x の場合、これがビットフリップのエラーなんですけれども、0が1になるでしょう。そうすると、計算にすると、 こういうふうな密度行列にはなることです。と左上は 1-p と0、0、0、右下は p になること。インプットの状態は ψ イコール1の状態だったら密度行列が ρ イコール1 p かける1の外積プラス p ゼ0の外積と p001-p になることです。もうちょっと、まあ、汎用にすると、これが密度行列とのことなんですけれども、これが一番一般な表現の仕方です。と、病死状態の。まあ、先のところには、と、 ビットフリップの例もあったし、複数の出てくる可能性のことはちょっとだけ喋ってたんですけれども、もうちょっと汎用的には書くと、そのローの密度行列はこういうふうに書きます。これがサムになって、これが i のいくつか の, の候補のステートにあるんですが、それが p sub i かける ψ i の外積とのことにはなる。 これは何に使えるでしょうまあ、まずは、もちろんそれが、今までの、の、べってたことは、純粋な状態なんですけれども、pure state だったら、それが、このローの、の表現にすると、この p sub i はすべてはゼロなんですが、一つだけの、の広が1になっている。まあ、それが、pure state なんですが。 そうすると、今後状態、ミックスステ t トには、まあ、ユニテリー演算もかけられているかもしれないし、ユニテリーじゃないノイズもかけられているかもしれないし、それだったら、この P sub i は、えっと、異なってて、P sub i は1と0だけじゃなくて、まあ、い, いくつかの確率になるかもしれない。まあ、レッスン2の喋ってたことが、まあ、一番最初のところ だ, だったんですけれども、 純粋な純粋状態 は, は正規化にはしなければならない。じゃあ、それからちょっと見てみましょう。ψ は α0 プラス β1 だったら、まあ、α 絶対値の事乗プラス β 絶対値の事乗イコール1。これがその正規化の、正規化状況ですね。そうすると、まあ、密度行列にはど う, どういうふうにはなるんですか。これはえっと、もう一つの 線形代数の概念も必要なんですけれども、これが trace のこと。その trace は、えっと、ダイのこうえっと、日本、えー、数学的にはこういうふうに表現はできますけれども、なぜ、ということか。この、大文字の t と小文字の r のオペレーター が, こが、これが trace と言いますし、a が、まあ、四角 の, のを行列しなければならないんで、すると、 ダイアグラムにはある数字がそれが足し算するとこれがトレースになることだ例えばこの 3×3 の行列だったらこの a11 プラス a22 プラス a33 を足し算するとこれがトレースになるこういうふうには書きますさて そのノーマリゼーションの状態、これが正規化の条件が、がえっと、そういうトレースを使うと、そのトレースが1にはなるべき。例えば、純粋のステートだったら、まあ、この α ルベータの縦のベクトルと α、α ルベー タ, ターの横のベクトルにすると、まあ、先の計算した通りで、ダイアのところには、α の絶対値の事情、 ベータの絶対値の事情にするんですが、それを合わせると、とまあ、アルファ事情プラスベータ事情イクル1。それが先の言ってたところにずっと、その1キュービットはこういうふうにはすると、確率的には、あのまあ、何でものアルファのとベータの振、えー、幅なんですけれども、こ れ, がこれにすると、 何かに測定すると、結果が出てくるでしょう。その結果が出てくる場合には、あの1、2になること。さて、今後の状態も、あの、ボーク球 も, も表示できますけれども、まあ、ちょっとだけ複雑。えっと、さっき の, のピューステートと違うんですね。まあ、i イン は, は、えっと、純粋な状態だったら、それが球面、えっと、そのボーク球の外側にはあるんですが、 えっと、ミックスの場合には、今後の状態だったら、その、ベクトルの長さが1じゃなくて、1より低くて、だんだんこれが、ブロック9の中には行くことです。そうすると、一番端っこの例にすると、まあ、maximally mixed state といいますか、それが絶対何も分からない。 それが完璧なミックスステートに何にも情報は知らないことなんですけれども、それがブロック級のど真ん中の点になること。